はい、どうもぽは太郎です、はい、ということで、えー、っと今、深夜の12時10分なんですけれども、まあね、前回の動画で言った通り、ニキビがね、最近、鼻の周りに<笑>あ、もう鼻の周りにいくつかできてしまって、どうしょよう、どうしようって考えたときにあの、以前、誕生日だったんですけど、そのときにあのウームから届いたクリームがありまして、シカペアクリーム。シカシカペア シカペアクリームっていうシカペアクリームっていうのがあったんですけどこれをネットで調べてみたらニキビにもニキビ跡にも効くみたいな皮膚の再生機能があってみたいな書いてあったんでちょっとこれをねレビューしたいと思いますドクタージャルトっていう韓国の化粧品会社が出してるものなんですけれどもレビューとかを見るとニキビ跡とか の色素沈着とかが薄まってるみたいな結構やっぱりニキビに悩んでる方とかが使ってる印象が多くありますこのクリームは敏感肌を落ち着かせる肌本来の力を引き出す刺激を受けた肌を再生させる紫外線から肌を守るという肌の保護効果をもちろんのこと肌のポテンシャルを上げてくれるクリームだそうですでこのクリームお肌に優しいって言われてるんですけど まあ、自然由来の成分ででできき て, るっていいいるう理由が大きいらしいですでこれの成分の中にツボクサっていうのとクロロフィルっていうのが入ってるらしいんですけどそれがもう肌荒れとか皮膚の疾患を抑えてくれるでクロロフィルが失った肌の潤いとか栄養とかを補充してくれてお肌を健康に回復させてくれるみたいですそのツボクサっていうのが大手日本メーカーの化粧品にもツボクサっていうものは使われてるみたいです なんかそのナトリウムマグネシウムカリウムカルシウムの4つの豊富なミネラルとパンテノールの力で補強してくれるみたいですなんかミネラルとかがね多く入ってるみたいな感じなのかなで色自体は緑っぽいクリームで下地にも使えるみたいで肌荒れの赤みもごまかせるししかも SPF30Pa2+2+ らしいんで結構ね日焼け止めと同じくらいの効果があります はい、なんか 肌, の肌を再生させる能力があるみたいに書いてあったんですけどそういうのはね本来その医薬品の規定的に書いちゃダメみたいでそもそも2000円弱2000円くらい2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0で買えるものなんですけど0 0 0 3 0 0 0で完璧に治るっていう商品はそもそもあってはいけないと思う、うん、ニキビアだってもう地球沈着だからもう病院に行って針を刺したりとかしないと綺麗には治らないんだよね完璧に。 ビタミン、C、とかは塗ると治るって言われてるけど実際肌の奥までその、届く届かないあるから、まあ本当に肌の皮膚自体が薄い人にはビタミン C とかが届いて色素沈着が治ったりすることはあるんだけどまあ、ほとんどの人はきついんじゃないかなこんな感じシカペアクリームシカペアかシカペアクリームで開けてみて、まあ、ちょっとね薄緑みたいな感じ すいわなんかアロクリーム系の匂いかな、うん、ああこういう感じね、まあ、伸びやすいです結構結構伸びやすくて、まあ、思ったよりベタつかないペタペタって感じペタつくベタつかずペタつく、まあ、これはねちょっと鼻付近に塗って明日治ってるか見てみたいと思います、はい、まあね とりあえずね今日は軽くこのシカペアクリームってものを紹介をしてみました、はい、ちょっとね顔だけ洗って塗ってみようかなはいはいということで顔洗ってきたので塗ります塗ってみますなんかすげえ鼻周りに、ね、きるよなまあなんかやっぱり保湿クリームよりの感じですね匂いがちょっと強いね これで治ってたらいいいなじゃあニキビ跡にも治るみみたいに塗ってみましょうはいこんな感じで使ってみた感じでした別にそんな使い心地は悪くないので実的に今回使ってみてニキビが治ったってなったらいい商品だと思うので今後も使っていけたらなと思いますはいどうもでした ということで2日目なんですけどまあシカペアクリーム塗ったところはだいたい治ったかなって感じかな、うんまあ、なんか触った感じ触っちゃダメだけど触った感じポコってなってたけど昨日は今日は塗ってないかなって感じですはいこんな感じでシカペアクリームまあ、1日2日塗っとけば治るんじゃないですかっていうちょっと適当な感想なんですけどまあ擦り心地もそんな悪くないし別に次の日にあのめちゃくちゃ赤くなるとかもなかったんで ま使い勝手はいいのかなって思います。買ってみてください。どうでした？うん